おはようございま す, います、はい、今日は畳み込み大病にかかってしまったひるまがですね昨日実は2本やったんですけど、はい、今日は畳み込み動画ということでちょっとやってみたいと思います、はい、私もこの1週間の間で4本たたんでおりましたねやりたくてしょうがないってい う, うもうストレートアレルギーですねアレルギーですねちなみにこれ昨日やった2本ですね、はい これツイッターにもあげたんですけどこれとあとはですねこれと同じようなものこれは、えー、と正月に大野さんとこ行って購入してきて、うん、これとほぼ同じようなやつがこれだったんですね結 構, 結構太いんですよ、ね、太いんですねでこれの練習用にっていうことで昨日これやりましてまあ枝はうんうん、うん、あの均等に配置するためにやったんですけど結局今何がなんだかわかんないっていうことなん で, で、ね、まあこのあとまた枝をね少し太らして それから枝を抜いていくような形になると思うので。もうすみません、持ってもらって。まあ、しますか。はい。全然わかる。わかんないですよね。<笑>単に畳み込むよりは、やっぱりぎゅっとくっつけないといけないっていうね。なるほど。うん、で、やっぱり幹全体を太く見せるという。うん、えー、これは、あの、前回、えっ、ー、と、家具屋さんのところにお邪魔して、2月4日。に、配信されてるやつだと思うんですけど、これの元は、これね、非常にね。 難しかったと思うんですけどっていうのはねこれもそうなんですけど、うんうんえー、でシャリが入って硬かったんでやりづらかったと思うんです一応これを動画でやって盆栽世界さんとのコラボでやったやつですね、はい、で大体今 7cm8cm ぐらい今日はこれこの大野さんで購入してきたさんの心拍をこれに近づけようと、はい、なるほどえっ、ーえー、とね今樹高が大体10さっき測った16ここはここは15ですね、はい ここで16センチぐらいの、うん、まあ8センチぐらいに、うん、畳み込めればいいかなと伸ばしたらもっと30センチぐらいあ り,、ね、ありますよね。ありますね結構太いんでね、これね曲がるかどうか、はい、ということで普段だったらやっぱこういう畳み込みの厳しいところいくつか作ってっていう私作り方しちゃうんですけど、うんそうですね、囲み屋三流ですとこれをグーッと全体を幹を太くするっていうことが、うん、まあこれできるかどうか、はいね、ということでちょっと今日はやっていきたいと思いますはい。完成のやつこれが本来の 囲みさんののセンチでこれの太 い, 板を作るい、ねまあ、そうですねちょっと大きい板駕、まあ、み屋さんのとこにもこれぐらいの大きさのやつはたくさんありましたんで ね, そうですねこれはちなみに以前ですね駕み屋さんのとこにお邪魔して作った木なんですけどまだこれは昼間流なんですよねあなるほど、うん、まだだからちょっと木間もいっぱい空いてるしちょっと大きく見せたいっていうんでまだ畳み込みが少ないんですけどでこんな感じですかねこんな感じの正面でちょっと大きい盆栽風に作ってみたっていう、うん、だからこれをもう一歩今日は畳み込みたいと。 いうことで、え、いいつものヘルメルよりも厳しい、厳しくこと、っと、ね、畳み込む、はい、はい、よろしくお願いします。<笑>まずはですね、ちょっと足元きれいにして剪定ですね、抜いていきます。足元にが、ね、ちょっとね、うんま、ちょっとどんなふうになってるのか、あるかもしれないね。幹がま、まあ幹がそうなんですよね。どうなってんのかっもったいないですけど、多少値上がりになってるんですかね、これ、ね、そうですね。はい。 あちなみに大野さんにはこの手のものたくさんありましたんで、はい、その中から2本ですね頂 い, いてきたっていう、はい、商品というか5センチ盆栽を買うために行ったんですけど、うんはい、もう早速これをねゲットしちゃったって 阿宮さんのところの見てても思ってたんですけど、うん、ある程度やっぱ太い木っていうか大きい木を畳んで作るのも良さそうだなっう、えー。あ、そうそうそ う, そう。針金、ね、そ う, そうそうそう。作れるから。そうなんですよね。そうで言われてたのは本当はこういう曲がってる木よりもまっすぐの木の方がやりやすいんだって言われてましたよね。うんうん、針金が描き や, やすい。針金描きやすいからって。これ描きにくそうですも、ねうん。それとこういう癖っていうのはそれを生かすしかないんで、はいはい、じゃあねこういうただの曲線とかってもうどうにもならないわけですよね。曲げたいところで。 限らない。それではですね、剪定をしていきますね。こうい無駄毛のところですね。ここに枝があって、その間にあるあこういうやつ今もう取れちゃいましたね。こういうやつとかですね。枝はたくさん残しといた方がいいと。ああそうですよね。いうことでしたけと、ね、結構ちっちゃい枝と、ヒ、う、ョ、ん、ロヒョロなやつとかあるじゃないですか。そうですね。ねああいのどうします？ あ, あいうのは多分。 ちゃうと思いますね。うん、すねっ切っちゃいました ね, ね, ねてて。枝曲げづらいんですよね。うん、と針金かけなめんどくさい。さいですよね。<笑><笑>そうそうそう。多いとね。はいはい。例えばこれですね。こういうやつとか、はいはい、ね、成長点もないし、まっすぐな。ひもっぱってね、私言うんだけど、ひもっぱは私の造語かもしれないんで、ちょっと注意してください。わ<笑>かんない。あでもなんか川崎先生も言ってるような 気, やってま気がするけど。私ね、よく言われるんです一人からね。 私の造語が多いんでそれは一般用語だと思ってう崩壊って恥かくみますんで<笑>動画で言っちゃったらそれが広がる可能性もありますよねありますよね私はそうだと思って言っちゃうんだけどこれを全部の枝にやっていくってことです、ねね、そうですねやっていくってことですねだからこういうこれなんかも枝がごちゃごちゃごちゃっとしてるんで、うん、まずこういうやつまたは綺麗にですねまたは綺麗にですねまたはすっきりと。 そうですねこんな感じ で, な, 感じで、ね、えなったと思いますねもうちょっといってもいいかなあと鴨姫さんあれですよね、えー、枝の出だしのところは葉っぱ切ってましたよね出だしこういう部分これはまあ大きい木だからあれですけど、えーえー、こういうところは、えー、なんかちょっとこのどうせ畳み込むからってことでこの辺の葉っぱになって なくしてます、ね。ああ、そうそうそうそうですよね、うん、そうそ う, そうタービン込むからいらないわけですよねはい<笑>すみません、はい、そういうことですねということでええ、ということで、ええ、ととしばらく長くないですのでしばらい、はい、しばらくお待ちくださいこれでも細かいものをかけていくとしたらこれかけたら大変ですよねね。これも、ね、うん。 えー、っ と, とりあえず静 止, 静止というかねむだ毛処理は終わりまして、うん、こうただねこういうのがあらわになったんですねでかけるのはえん、ー、と本当はあの細かいやつで1本かけた方がいいんですけど抜く可能性もあるんですねそうです ね, ねだから幹とあとこ う, こういうやつこういう枝はこういうのは1本ですからこういうのはかけるんですけど、うん こういうい枝、うん、枝のさらに小枝ですよね、うん、これはちょっとやってみてあのいらないところにあれば切っちゃうし少しあの必要なやつ残してあとからかけるかもしれないちょっとかけづらいとは思うんですけどとりあえず太幹とこの枝ですね、うん、この辺までかけていきたいなというふうに思います。うん、ア流は細かな枝も全部、ええか け, ますね、かけていた どうううだろうって感じですですねこのの量をかけるそ時間が結構前もね結構押しましたもんね押しましたね針金掛けにはいあとはイメージですねこのねこの部分を土につけたいんですこのところをえ結局これが浮いてると足細になっちゃってこれに畳み込んでも足元は細い上が固まになっちゃってるってなるんでこういう幹を使って太い幹を見せるとだから理想的には1本2本3本ぐらいで幹が 見えるるととと全体に太くくなななって小さくなるということなんで実は、ねうん、今こっちでこれをこういうふうにかぶってくると、うん、この辺のなんかいいとこが消えちゃうような気がしてです ね,、はい、こ辺のですね今いいかなと思ったのはこれをこっち側にこうつけていくと こ, こっち側から見ると、はいはいはい、よさげかなと。まあ ここここがかかなければここをつけれればばをいいいっていう感じですかね、うん、そうするとこ う, こういうふうにこうやっていってつけていけば、はいはいまあ、全体にこれがついてるように見えるかな遠く見えるかなっていうところですねなんとなくこの辺ごちゃごちゃというのがなんかできそうな感じがするんで、うん、針金、ね、とアルミ線の 3mm ですかね、はい、これを2本ぐらいかけてみたいと思います、はい、あ、えー、そうそうそうそうで理想的にはこれがずっとついていって 幹に見せるんですけども、ここがですね、えっ、ー、と山についてそこから根が生えたりだとか、あるいはえっ、ー、とこれが癒着したりだとかですね、はいはい、幹がですね、そういうことによって本当にえっ、ー、と幹になる、なるほど、いうのを目指そうというこ と, うことも期待できる、期待できるということですね。ヒルマさんの目が光っておりますが、光ってる。ちょっと目めの調子が悪いみたいな。<笑>泣いてるわけじゃありません。<笑><笑>涙がチラリとちらと見えちゃうんでなな。はい、あそっか。 これはね、ちょっと距離がわからないんで、うん、少し無駄になるかもしれませんけ ど, どでこれ下までグッと入れますんでね、はい、こっからですよねあの自分でやってみて思ったんですけど、ええ、2本かけた方がいいなって思いましたあ はははいはい、はいい予想だにしないところが曲が曲るから、うん、そうですねそうだから前言ったんですけど間に入れてもいいんですよね。そ, のそれの方がいいかもしれないそうそうそうあの曲げる時は ね, ね見た目がくっついてる方が効くんですけど離、うん、れた方がそう予想だにしないとこ曲げるにはあそんなとこ行くんだ、うん、みたいなとこ行くじゃないですかだからまっすぐの木は確か前私動画でやった時は、はい、間入れたと思うんですけどまあこの辺ももうある程度曲がってるんで。 こういうとこ逆に割れないようにですよね、はい、こういうとことか、割れないようにしたいと思います。だから、ここもできるだけ、ここはぎゅっと縛った方がいいわけで す, よ ね, そうですね。その辺はもう。ちょっとこうですね。確定してますもんね。そうですよね。曲げられるかどうかわかんないですけどね、そうすると、ここに必ず張りがくるように。曲げていくということで、はい、とイメージはこうなんで、ちょっと右回転でいいと思います。はい、で、あとは、えっ、ー、と、これも、三さん流なんですけど、特にそのラフィアとか、巻かずにですね。うん やりながらえしましょうか。<笑> や, り<笑>やりながら。大丈夫ですか。ごめんなさい。これはえっ、ー、とここに行くことをここに来るように予測してここに入れてます。もうこういう時は正面とかなんとか関係なくここに来るようにということで来てます。曲げる背中に曲げる背中にですねはでです。はい。これもそうですよね。これもギュッと、はい、背中これねちょっと二本私<笑>と入らないかもしれない。二本かけたかったんだけどあのー。 ラジオペンチ使わないですか。<笑><笑>今回このためにですね、ラジオペンチですね。<笑>えっとこれとこのプライヤーとラジオペンチを買ってきました。はい。で、加宮さんは一曲一曲全部使ってましたよね。全 力, 全力で曲げて、全力絞りで。そう。でね、私昨日やっててやっぱりいいなと思ったのは、うん、今はこう指で巻いちゃったんですけど、やっぱ遠回り遠回りというか、はい、力の加減がこれだと。 際でギュッと曲がるんで、はいはいはい、特にねこういう枝なんかだと後で分かりますけど、うん、こうやってかけるのとラジオペンチでギュッと曲げると そ, その位置で曲げられるから、うん、かかなりきつくして曲げるんですよねそこはね昨日実はちょっと一回やってみて感じましたええそれを、えー、今忘れてたって忘れてましたね<笑>忘れてましたねええー、とこれはねピッチ短くなるんですけどやっぱりこの背中背中のところでかけていきます 確かにかけづらいですよね、これ、またすぐ忘れちゃう。で<笑>、さんもね、経験してわかると思うんですけど、はい、緩むんですよね、曲げるとね。そう、そう、ね、曲げると緩むんで、緩ませたくないから、ちょっとねじりながら曲げたりとか。ああ、そう、そう、そう、そう、そう。でも、そうするとね、やっぱダメージ大きくなるから。大きいですね。不安ではあります。はい、はい、そうですね、そこの、どこら辺までねじっていいのっていうのは、一つ経験値ですよね。よねええー。 こら辺は困ったなこれ。こうやるしかないですもんね。ですよこうやるしかない。これだからアルミ線だからできるんですよね。曲げたり伸 ば, 伸ばしたり。無理ですね。ここ で, ねでこれをラジオペンチでくっと。本かけられない。確かに小宮さんがかけづらいっという意味はわかりましたね。これは特に極端に曲がって る, 曲がってるからね。<笑> こういう方が曲げやすいだろうと思ったけど針金がかけられない曲げるのは曲げやすいですよね曲、うんね、入ってた方がそうですね針金はかけにくいかけにくいこれも入れんでもなちょっともうん編み物みたいになっちゃってますね<笑><笑>、えー、こちらかごみやさんから頂 い, いた木です、ね、特徴は先端まで、うん、枝の細かい枝の先端まで針金がこういうふうにかかっているそうですね でさん作るる木は、上から見ると必ず葉が埋まって、これうい う, う, うとこうなる、こるうううですね。曲のもだ、ね か, ね、から一応意識してると、ね、ここは正面だからないですけど上から見てちゃんとね葉っぱが配置されてるで う, ってるようですよね。うんまあ あれに盆栽の基本かもしれないですよね。そうですだからこれとかは、枝をくねくねっとやって、ちゃんとこの枝配置してるのがわかるんです。そうそうそう、そうなんですよね。あ、ここに光景を持ってきてるんだなっていうのを。一本の、多分幹かな、の出る細かい枝で、それを配置してる。そうですね。職人技ですね、本当にこれ。それと、あ, と, あとは、これ、これもちょっと特徴的なのは、芯が実はこれなんですよね。で、芯がここじゃなくて、芯を枝に持って。 やりり方もありました、ね、そうそうそうで駕籠屋さんのがすごいのは圏 外, に半圏外に逃げないすご い, 逃 げ, ない逃げないってすごい半圏外作ってる人申し訳ないんだけど例えばパクなんかでもよくあのデモンストレーションでやるのは、はいはい、上のやつをドーンと切っちゃって、うん、天神にして、うん、半圏外で小さくしましたって言うんだけど、はい、模様着で。 この大きさなんですよね。どれ見てもほとんど川宮さんのところのもよぎが多くて、うん、あれでこの大きさに立ってるってことは当然幹からこの頭の部分ってありますから、うん、そこのリスクがあってそれでもトータルでこの下に押されてるのがすごいんでもよぎに作りたいと思います。うん <笑><笑>はい、<笑>すごいですね。県外けに逃げないっていうと違反がまた起きそうですけどす、ね、ダメなのかってなっかなのはなんだけど作り手としては、うん、模様着で勝負するっていうも圏外とか半圏外ってよく見えるんですよね見えく見えますよねやっぱり、うん、そうそうそうそうそうそう天神作るとね、そうそうそうおおすごいなって。模様そとかって枝の配置で決まるじゃないうすか。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう だけどこの小ささでだから模様着に持ってくんですよね、うん。持ってくんですよね。無理やり模様着にしちゃう。そう、そ, うそれがすごい、ね、そういうところに魅了されて、はい、我々は畳み込み の, 病 気, の、うん、病気になってしまったということですね。<笑>ということでした<笑>、はい。はい。こういう細い幹にこういう太い針金をかけようとすると幹がねこう揺れちゃうんですよね。針金 に左右されちゃうというか。ラジオペンチの話ですね。あ、ごめんなさい。ラジオペンチで、<笑>で、はい、要はこういうふうにやると、これこういうふうにするとミキがうちゃうじゃないですか。はい、それをこここで局小的にここでこう曲げると。なるほど。やっとことじゃどっうんですか。やった違いますね。やっとことも違うし、私はこれが使いやすいと思ったんですけど、はい、これだとね力入んない。ですねこのサイズは。うん、あの銅線の先端にかけるのはいいんですけど。 えー、っとやっぱりこれの小枝とかにかけていくあるいは幹にかけていくのはラジオペンチでこのキワ を, キワを曲げるんですね、はい、ここでこので持つんじゃなくて針金かけるときってこういうとこ持つんですけどやっぱりこの良さっていうのはきわでねっで曲げられるこ こ, ここ今ギュッとなったの分かりますかねこれがレディオペンチの使い方ですね。な何思うじゃないこれ<笑> ちょっと英語風に。ーえー、ミキーは掛け、ええー、終わったんですけど、で二本目はやめると。二、えー、本目はねもう間入らないんですよ。やっぱりあ の, ここの曲がっちゃってるんでこういうとここ う, こういうとことかもここももう針金がこれ上と通らなくて一、はい、本ギリギリなんですけどなので多分これも今度潰してくると邪魔になっちゃうと思うんで上、うん、に引っ張ってですね。 アルミ線でミヒトミキを縛るということをやってきます。えっと 1.5 ミリですかね。はい。先に細かい針。あ、そうです。忘れてますね。忘れちゃった忘れちゃった。った<笑>そしたらですね、これが今一番太い針なんですけど、枝です、ね。あ、ごめんなさい枝なんですけど、<笑>もういい間違いが多くて、もうこれとこれを最初かけますけど、はい、これで 1.5 だと細い。 でこっちは 1.5 でいいと思うんでうんとこれとこれをかけてでもう1本これと上をかけるということで、はい、で結構ねこれもそうなんですけど枝と枝をかける針金がまたここを曲げるのにも効いてくると有効になってくると意外とね枝と枝をかける針金も大事になってきたりします。はい、私ははちちょょっっっっととあてがないいい人ももたんで長めに切ってお金のある人は 一個一個こう切ってくるんですけどね、合わせてね、私は二回分ぐらいは合わせてやっていきます。ちなみにこのだと、これもかけてくるんですよね、この辺の。うん、だからここはさっき言ったように、ここはちょっとかけられないですよね、一回目は。ああ、かけてもいいんですけどね、まあでも動画的にはかけましょうか。もっと時間かかりますね。ねかかりますけどね。この細かい枝も全部、か け, か, か, 金をかけるかどうか。どうかですね。さあ現在。えー、あ現在。もう少しですね。もう少し。 でちょっとうか乱らな…足は冷たいんだけどうしようかな。 ままあまあそうですねしつけですからね言っても、うんうんうん、確かに綺麗なの綺麗かもしれないそうです、ね、しつけだからまあ今の今はいいんじゃないかなって気もしますよね、うんうんうん、先端2つに一応こっちはだけは先端なんで必ず使うんで、うん、かけたんですけどもしかしたらこの辺とかってギュッと曲げた時にもうちょっと抜くかもしれないですよ ね, そうですよね、うん、なんでやっぱりこの辺いくつか候補を後で、はい、え無理やりかけるようであればかけるというところでもうちょいですねもうちょいです いいたこういう細い枝も、ね、かけたんですね、えー、今ここをどうしようかなと思ってまして、うん、あ, とあまりにも枝はね綺麗に右ひたり右ひたりきてるんですけどあまりにも枝が多すぎるここら辺はこうたたみ込んだ時にあまりにも太っ転ろすぎちゃうんでこの2つはまず抜いちゃおうかなっていうところですねで、えー、と次にとこの枝いった時にこれとこれとこれを残すと、はい、感覚的に短すぎるんでこれこれと。 これを抜いてその次は右膝右手です ね, ですねその次はこれになるわけですねでこれもいらないとでこれでちょっとかけてみたいと思いますそこも針が出ます掛けますねやっぱりそれでかけますだいたい小枝も掛 か, かったと思うんでその間に か, かけましたその間にか掛、ね、けないと言いつつ小枝もすべて<笑>かけてますねせっかく買ったんでね<笑><笑><笑>、はい、ここですねこれができるんですね こ, れがここでねキュッと小枝を左右ぐらぐらさせずに かけられると。でここで一回転してきてこっちにかけられると。左手でこっちの根、ね、元を、ね、そうですね押さえながら、ね、そうですね押えながらですね。結構ねこれこれ一ミリなんですけどね、はい、これだけの細い枝にかけるとなるともう小枝が動くんで本当にイライ ラ, イ ラ, イラ、うん。では下から入れると。そうですね下から頭上からそれをですね。ちっちゃい枝しょうがない。そうですね押さえるからしょうがないですね。 ですじゃあことのところでとりあえず終了ということですね。はいハレガネテシロですね。下の方から畳み込んでいきたいので、うんとここを何でしょうこうやっぱり下げていってこの辺で太い太い幹を見せるという感じですね。うん、はい。であとはここの部分がこれの内側に入っていったら本当に良さそうな感じするんですよね。ここのね丸が少し闇に見えるかもしれない。 うん、でここをぐっと下げていった時にここの曲線曲線というかこの曲がりこっちの曲がりですねそ こ, がこのこれがこの下に入るのは理想なんですけどうんそこはどうなるかですねなので、はい、ここも縮めたいそれとこれを下ろしたいのが一番の目的ですね、うんはい、そこが要は地面につくってことですか地面につくですねそこなんでここをね潰しただけだとそこまで下がらないと思うんですね なんでちょっとフィルムオリジナルになるんですけどフィルムオリジナルで一番引っ張りたいのはここなんですねここに隙間を開けてですねギュッと締めちゃったんですけどここに銅線を引っ掛けて引っ張ると下 か, 張る下から引っ張るをちょっとやってみたいと思います、はい、ああ潰れちゃう締めすぎ た, 締めすぎた代償は代償です ね,、うん、とにしねこれで上まで行ってくれるかどうか、うん、下から刺しますはい、はい、行かない <笑>入らない。入らないかな。出てきてないですか。出てきてないです。八<笑>の中でグーグル回ってるような気がしますよね。うん、っと太いやつを拾ってきました。ありがとうございます。はい。<笑>これなら入るでしょうけど、今度はここは入ない可能性があるんで、もしかしたらこうやって引っ掛けるかもしれないですね。うんうん、お、来た来た来た。お、だいぶこっちしちゃったな。<笑>お、いいとこ来た。おお、いいとこいいとこ出ま し, とました。いいとこ出ました。 この導線の間にそうですね、そうですね。うん、あ、来た。皮が。若干皮が。<笑>行きましたが。よし、ねじる。これ、よく銅線の方がいい良さそうです、ね。うん、うん。これはもうアルミだと伸びちゃいますね。うん、これでやっていきますね。これが今でやっていないと。うわ下がるぞ。 上がるんだけど、もっっと下下げげななきゃいけないいいいけジャッキででででるか。か。てました。向こうで、ね、埋まってませんかあ 言ってますよね。多分そんな感じがする。はい、おつきましたね。発根に塗ってきますか。傷傷つけて ね, <笑>ね。とりあえずこっち行くかじゃうえ。うって引っ張って。で、かけ。これでついた。ついた、ね、ついたつい た, つ, いたつきましたね。そしたらこれをどっち持っていくかですね。このこれをね。 そうですね、ちょっとこれこの前に持ってくるのは不可能だと思うのと、うん、ここはねちょっとまっすぐになっちゃってるんですよねここの そ, うです、ねはい、そこを隠す意味でこれを畳み込んでくるということで今度はここら辺が割れてくる可能性ありますね、はい、ここね危険なんで、えー、多分ここを曲げるようになると思うんですね、うん、ここをねか少しちょっと上に上げておきますこれまた編集なくなりそうですね<笑><笑> そ, を下げてそうですね、そうですね。これこことここら辺を畳み込みたいんで、うん、もうちょっと隙間開けますね。ここですね。クライヤー出てこないですね。<笑><笑>なかなかね、クライヤーねこれ、これをちょっと潰す。あ、でも隙間開いた開いた。はい。ここはここも本当は銅線がいいんだけど、このやつで。ここですね。こ, こと こ, ことこう結びたいんですね。はい、こう持っていきたいんですね。 カゴミヤ流とヒ昼間流がなんかそんな感じですよね。うん、カゴミヤ流新パック昼間昼間ジタアレンジ<笑> 変, 曲みたいな変曲みたいな。このサイズでさたんでシャリつけたらかっこよくなりそうですよ。なあーそうですね。またから針金が出てくる。まの間から。の間から。王女の金が。 金属が金属ね<笑>金属がね<笑>びっくりしちゃった我々だと普通ここにゴムを当てるんですけど囲み屋さん流は別にいいとそれがまた味になるとフライヤーは、ね、ここは傷になるんで当てとてきましょうこ、ね、れねあった方がいいですよねそうですよねゴムチューブーチュー ブ, ここチューブ ね, そうそうそうねなかなかよく使ってますんで結構、ね、欲しい時はあります ね, そうなんですよ ね, ね でこれでギいくと、うん、結局いつも手でやってんだよ<笑>結局結局結 局, 結 局, で、ね、結局手でやっちゃうこう一回潰しましょうかね下にそこ下にここ本当でも畳物にいいですね力がね力 入, る入るか ら,、うん、るから使ってみて分かりましたほら そにそっちゃうこれもだからやっぱりここここそうそうそうそうそうそそこも冷たううんここも冷たいだからここはカゴミヤうそうも好きだな縛るそう縛るの好きだなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこもうそうそ縛そうそうそうそうそうそうそうそうそう好きそうそうそう 縛られるのも、ね。縛られるの。<笑>で、ここが畳み込んだわけですね。はい、で、なおかつ。できるだけ下に持っていきたいと。うん、上げたところを下に下げると。そうですね。簡単に行っちゃいます。ほら。隙間が空いてる。 ミキは一通り曲げた感じ。あ、面白いじゃないですか、ミキ。おお。ここも面白いし、こっちも面白い。おお。これ多分あの視聴者の人わかんないと思うんですけど、うん、あのビスケットリりーみたいになってるんですよ。ビスケッ漫画 の, <笑><笑>のキャラクターなんですけど。あ、そうですか、はい。こんな感じ。うん、反対もいい。こことかね、車輪したら。そうそうそうそうそう。うん。 いいじゃないです か, いいですかそれで今持ったのはここはですねここはあえて地面につけずににここをシャリにしたいです ね, ですねずーっとこうシャリになってったらむしろこれ浮いてる方がいいんです ね, うですね、うん、前に出てこうシャリが円盤状に出るような感じで、うん、曲げたから発想が生まれると、うん、そうですね小宮さんも言われてましたけどやりながら考えるんだって取れなくなった<笑> 考えなかった<笑>というとこですね。はい、何か面白い形ができましたね。うん